伸ばした頃の「笑った記憶探って自分に質問する楽しむって」 何 止めずに「準備は い, い、Break、it d o きた」「散々泣いてたわ」「そして私は それでも、そんざん、泣いてた。